皆さんおはようございます。今日はドラクエ10のモーニングルーティンをスタートしていきます。起きてから、まず1番に、けしからんミスをいただきます。はあ、染み渡る。その後は、ご近所の畑めぐり。太陽の光で、カリカリクポーです。ちなみに今日の洋服は、妹とお揃いのこれです。可愛くないですかあ、ジャックポットの匂いがするので、ちょっと回してみますね。 モーモンさん、お願い。よし。ドラクエ10始めてから毎日背中がすすけてます。ぬるぽ。ドラゴンクエスト10オンライン。無料体験版も配信中。